こういういちょっとしましまが入ってて黒っぽい感じに見えるんですけど茶色も入ってるえ茶色入ってます茶色あの鼻のあたりとか茶色ですよねあ本当だこういうかなあ の, 鳥の生地がいますよねはははいはいはい、はい、あの生地と同じような色の感じの子をキジトラって言いトラはい、えー、これにあの白い手足が白いよっていうのは生地白って呼んでますキジシロ、はいえー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 2月22日はニャンニャンニャンで猫の日。しかも今年は2022年の2月22日でニャンニャンニャン、ニャンニャンニャン。そんなわけで猫情報いっぱいの30分。今日は虎ラ柄の猫だけを集めた上渡会にお邪魔します。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 まやってきたのは松山市の富士ハブ店その中のメモリーズショップの中で今日は猫の譲渡会が行われています。 なのでシマトラだらけのニャンコちゃんの譲渡会にしてます。どうしてと思ったんですか？あの典型的というか今までないですよね。そうなんですね。あの結構猫ちゃんって。 ういうあのキジトラちゃんサバトラちゃんチャトラちゃん柄が入ってる子多いんですけどなかなか上土に結びつかないんですよなんかその辺にあふれてるからなのか特にあのキジトラちゃんが数は多いのになかなか出なくってだったらそういう子だけを集めてその中で見ていただいたらもっとよりその子のいいところとか違い他の同じ柄なんだけどこういう違いがあるっていうのが分かってもらえるかなと思って。 あの自分で考えました。キジ系の猫ちゃんの魅力というか、特徴というか教えてもらえますか。なんかのツンデレなところがあるんですよね。キジ虎虎虎っていう、そうなんですか。そう、あの茶トラの子は甘えんぼさんが多いんですけど。キ、は、ジ、い、トラの子はちょっとツンデレなところがあって。えー、なんかの神経質なところもあるんだけど、飼い主さんにはベタベタに甘えていったりとか。<笑>なんかそういうあの魅力があるんですよ。そう、違います。 違ありりまますすねうん、ああの猫のことをね今知り始めたという方には<笑>生地とか取るとかどういうこと違い分からないという方も多いと思うんですが、うん、<笑>ちょっと教えてもらっていいですかこれは何の柄だよというのあ、はいうさぎ、 ハムスター、小鳥など、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり。 生地とかトロとかどういうこと違い分からないという方も多いと思うんですがちょっと教えてもらっていいですか これ何の柄だよっていうの。はい。え、は、と、い、ですね、はい、こういうちょっと縞々が入ってて黒っぽい感じに見えるんですけど、茶色も入ってる。茶色入ってますか。茶色あの花のあたりとか茶色ですよね。あ、ああ本当だ。こういうかなあの鳥の生地がいますよね、はいはいはいはい。あの生地と同じような色の感じのこう生地トラっていう。生地トラ。はい。 えー、これにあの白い手足が白いよっていうのはキジシロって呼んでます。キジシロ。はい。えー、これテストに出るやつですよね。そうですかね。<笑>はい、そんな感じなんですね、えー、色的にいうと。キジトラちゃん、はい、キジトラちゃんです、えー。はい。そしてこちらになると今度茶色のしましまですよね。 これ全体に茶色のしましまだったらチャトラなんですけど、はい、この子白が入ってるので茶白茶白って呼びますね、えー、特徴はありますかなんか性格とか、はい、あもうこの茶色チャトラの子は全体的に甘えんぼさんが多いです<笑>あのワンちゃんみたいに、はい、すごく人が大好きで甘えんぼさんで結構相手を選ばず わわかかりますすすうううちのもそうですわ、うん、そうででケチトラちゃんはね、うん、反対にちょっとあの人見知りが最初あるんだけど、ええ、飼い主さんにはベタベタ甘えるっていう子が多いんですよね、はあ、男の子が多くないですかチャトラちゃんはだいたい7割男の子3割女の子かなっていうような感じで女の子がすごく少ないですねへええ 来てる子も、全員男の子です。の子<笑>そうなんですね。はい。はい、じゃあ、お隣の子の。お隣の子も、ちゃんしろちゃんです。ね。ゃしろちゃん、同じく甘えん坊ちゃん、甘えん坊ちゃんで、えー、の犬のように後ろをついてきて。<笑>はい、お腹をごろーんと、みんなに見せるような感じの子です。えー、あ買いやすいです。飼いやすいですよね。<笑>ちょっと後ろを振り返っていただいて、こちらですね。はい この子がちょっとさっきよりグレーがかってますよね色がグレーですねこの子がサバトラっていますどうしてサバなんですかお魚のサバですかねあなるほど、はい、サバの色に似てるからへサバトラ サバトラトラはしましまっていうそうですねしましま性格とかは特徴あるんですかサバトラは案外少ないんで、うん、でも、うんまあ、のその子の性格によるんだと思うんですけどこの子はすごくマイペースな感じの子で荒々しくもなくマイペースに感じの子ですね、うん、これに白が混じったらサバシロサバシロ、はい なんかかっこいいですね。そうですよ。<笑><笑>はい、そんな感じで、もう今日はあのトラトラトラトラトラはい、トラドシでもトラ縞々トラトラの柄の子ばかりを集めました<笑>。<笑>ちょっと私じゃあ勉強しましたが、この子はひじトラ、はい、そうです。あ、正解。正解。じゃあこの 白生地、白うんでもいいですよね。生地生地白でも白うん。あ生地白はい名前をねちゃんと覚えるのも楽しみです、ね。はい、あじゃあこの子は鼻が茶色いから生地ちゃん生地トラ生地トラはい。 キジトラちゃんって世の中に多くってどこにでもいるからかちょっとあんまり人気がなくって<笑>ちょっと譲渡会をしてもこう色目の明るめの色目 の, 子の方が目立つのかそちらに声がかかってキジトラちゃん余っちゃうことが多いんですよ、えー、なかなかお声がかからなくてじゃあ今一度キジトラちゃんの魅力を教えてくださいキジトラちゃんは ツンデレで飼い主さんにはすごくベタベタ甘えますのでとっても可愛いと思います。ぜひぜひよかったらキジトラちゃんもトライアルしてみてください。はい。はい。キウラさんトライアルっていうのはどういうことですか？もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。 収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン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 リバーサイドショッピングセンター内とべ ペ, ペットクリニックは猫ワンを応援しています木原さんトライアルっていうのはどういうことですかあの初めて買う方もそうなんですけど今現在猫ちゃん飼ってる方もワンちゃん飼ってる方も初めて買うっていうのはまた大変なことなので相性が合うかどうかを確かめるためにお試しの飼育期間を設けています これをトライアルと言います。どれくらいの期間家で飼うんですか？そうです。あのですね。初めて飼われる方と。あとえっ、ー、と先住の猫ちゃんがいる場合は、だいたい1週間から2週間の期間を設けてます。で、あのもう何もいなくって全然飼った。経験もあるよ。みたいな方だと1週間。 あの 人, 間だけ人間と猫ちゃんの相性だけでいいので期間は1週間にしてますで初めて飼うので自信がないって言われる方や先住の動物がいる場合はその子の相性も見ないといけないので最低2週間は見てますので、はいうん、もうそれで十分わかるかと思います相性がいい悪いって猫同士はどう分別したらいいんでしょうかやっぱりあの先住の猫ちゃんが例えば体調が悪くなっちゃって 吐いちゃったとか下痢にそうですね。下痢になっちゃったとか、そういうこともあるかもしれませんし、このトライアルに行った子が体調が悪くなっちゃったっていう場合もあるかと思うんですよ。あとはお互いが大喧嘩しちゃうとか、死が出ちゃうほど大喧嘩しちゃうとかになるとお家の人もね。大変になるので、そういう相性を見ていただくための期間になってます。 を持つお子様へペローグループで IT を学びませんか建築家にだってなぜなーグループナチュナルケアドッグアカデミーは、ワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室では、プロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。 新たな取り組みとして、ハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアのクアレミー。トライアルしてみようと思ったらどういう手続きとかあるでしょうか。はい、あのこの子をトライアルしたいっていうのが決まったら、こちらのトライアル申し込み書に。 ご記入いただくようにななりますなどんなことを、はい、第1から第3まで「この子がいいんです」っていうのを書いていただいて、えー、勝手に選ぶわけじゃなないんです、ね、そうなんでですすねねそう例えば第1希望の子がとても人気がある子でたくさんの方が申し込まれた場合に、まあ、その方が第2希望の子もいたら第1希望はダメだったけど第2希望の子がトライアルできるよっていうこともあるのではい。 うちの方としては第三希望まで書いていただけますでも絶対この子じゃないと嫌っていう場合は第一希望だけ書いてくださいなるほど。そしてご家族構成ですねえ、それって大事なんですかそうですそうですお家の方の協力がないと犬猫は飼えませんので例えばお父さんやお母さんがお仕事で忙しい時にお子さんが代わりに犬猫のお世話をするっていうこともありますので ご家族何人が住まわれてて何歳の方でどういうふうな生活をされてるかっていうのを知るためにあの同居されている方全員の情報をここに書いていただくようになっています。はい。そして住宅環境も大事です。一戸建てで持ち家なのか賃貸なのか。 あとあの共同住宅ですね。あのアパートみたいな感じで、それもあの持ち家なのか賃貸なのかによって、例えば共同住宅で賃貸だったらペットを買ってもいい許可がもらってるかどうかの確認を取りますで。こっそりバレないようにっていうのはダメなんですか。ダメですね。今頃ってあの賃貸契約が結ばれたりしてますので、そういうのを確認させていただいてます。はい、もうどうしてもいけない場合はあのそのアパートの 管理会社の方にお電話して聞く場合もありますじゃあ絶対にペットかいうの確認できないと、はいはい、ダメですダメなんですか、はい、ダメですどうしてダメなんですか内緒で飼ってて例えばお隣のうちの方があれあそこ犬の声がする猫の声がするで通報でもされたときにその方が引っ越しをするんじゃなくって多分その犬や猫を捨てちゃうような恐れがあるんですよね そうなるとせっかく助かった命を譲渡したのにそんな危険にさらされるっていうのはやっぱり良くないのできちんと飼ってもいいよっていう許可をもらった方でないとお譲りできません。ななるるほど、わかかかりまししたはい、いそしてあとですね犬や猫の飼育経験があるかないか まあ、今現在猫を飼ってますっていうような方なんかもこれを見たら分かるように書いていただきますで経験が全くないですっていう方も譲渡された後もずっと寄り添って分からないこととかそういうことはご質問いただいたらお返事できるようにつながっていますのでなるほど、はい、譲りっぱなしじゃないの な, ないですはい何か困ったことがあったらいつでもご連絡いただけれるような体制は取っておりますので、はい、安心してトライアルしてください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 何かかか注意事項とかありますか、はい、そうですねこちらの方としては里親様の譲渡条件っていうのを作っておりまして、はいまあ、例えば成人した二十歳から、まあ、これ55歳っていうのはちょっとアバウトな感じなんですけど、はい、健康面や経済面に不安のない方、まあ、今現在ご勤務されている方を中心にしてます。どううしてですかまああの、ね、犬や猫を飼うには 病院代もいりますし餌もいります、まあお金のかかることが多いので収入面のない方にすると病気をね負った犬や猫を飼うというのは難しいと思うんですよねですからどうしても収入面で安心できる方健康面でも犬や猫の世話がきちんとできる方これは大事なことになります。それとあっ先住猫ちゃん。 スタイルバイなんかはあの猫の場合はウイルス検査を先住の猫ちゃんもきちんとしていただきたいっていうことなんですね。はいあの新たにこちらの方から行った子がウイルス検査をしててエイズも白血病もなかった状態なのに先住の子が何もしてなくって例えば本当はエイズだった白血病だったっていうことになると感染してしまう恐れがありますのでそのあたりも確認させていただきます。はいはいそして。 家族全員の賛成とと協力があることそのためには事前にアレルギー検査ですね特にお子様が最近猫アレルギーの方なんかも多いのでその辺で重篤なアレルギー反応が起こるといけませんので何かトライアルの時にちょっとでもくしゃみがするとか目が痒いとかっていうことがあるとトライアルが終わるまでにはきちんとアレルギー検査を受けてくださいっていうことをお伝えしております。はい そしてまあ、犬や猫なんですけど、猫と小型犬またはあの生後3ヶ月以内の子犬なんかは絶対に完全に室内飼育をしてください。っていうことを約束していただきます。これはどうしてですか？あの、中型犬や大型犬でも3ヶ月以内って言ったら赤ちゃんなのでお外で飼うのは危険です。あと、あの小型犬はもちろん、あの体も小さいですので、お外で飼うよりお家の中で飼っていただきたい。 そして猫は必ずおお外ににに絶対におトイレに出すすからっていうのもダメですそのまま逃げてしまう恐れもありますし、はい、あのお外に出すと逃げてお隣のお家に行っちゃってお隣とのご近所トラブルに発展してもいけませんので猫は必ずお家の中だけ完全に室内飼育をお願いします。 そして、あと一番大事なのは適齢期に必ず避妊去勢手術を実施することを誓っていただきます。はい、これはあの愛媛県が殺処分のワースト県になってますので、もちろん犬や猫がこれ以上不幸な目に遭わないためには新たな命を望まないのであれば、避妊去勢手術を約束してください。っていうことですね。こういうお約束をしていただいてます。あと、こういうように。あの先ほど。 お伝えしましたトライアル申し込み書を書いていただいたら里親様のお家まで飼育環境の確認にお伺いしますのでそのイノネコをお届けの時にお家の中に入らせていただきます。はいじゃないとそこにきちんと住んでるっていう確認が取れませんのでお家の中に上がらせていただいて例えば脱走してしまうような危険な場所がないかどうか確認させていただきます。はい そして、トライアル制約書っていうのをご用意して持っていきますので、そちらの方にご署名をいただくような形になってます、はい。で、そのトライアルの期間が終わって、正式に譲渡してほしいっていう形になった時に、正式な譲渡契約を結ばせていただいております。その際には、その子にかかった医療費をいただいております。 それは動物病院で発行された領収書と引き換えになりますので、それ以上のお金はその医療費としてはいただいておりません。実費ということですね。そうですね。実費ですね。で、それプラス私たち猫ワンライクの方では医療費のほかに今いる保護犬猫のための保護協力金っていうのを五千円っていう ご, ご寄付の金額としていただいております。はい。これはあの今いる保護犬猫のための 医療費とかあとフード代の足しにさせていただいておりますこれはあの納得していただいていただいておりますのでどうぞご協力をよろしくお願いいたしますあとですねトライアル期間中に行方不明になった場合ははいこういうことも多々あるんですよね多々あるんです、はい、あのお子様が忘れちゃってリビングの扉開けっぱなしにしてそのまま玄関の扉をガーンと開けてしまって 猫ちちゃゃんがが逃げっったっていうことが結構あります<笑>ですから注意をしていただいてそれでも見つからなかった場合もう私たちも協力して探しますのでもし逃げた場合は1日でも1時間でも早くご連絡いただいたらその分探し出すのは早いので、はい、でも何日もかかってからご連絡いただくともう姿形も消えて。 生きてるのか死んでるのかもわからないので、はい、もうご連絡を早めにお願いします、はいね、その場合は保証金としてその子にかかった医療費はご負担していただくことになっておりますので必ずいなくなったらもう第一歩すぐにご連絡いただいたらと思います。どうぞよろししくお願いしますななかなかこう手続きが あるなっていう印象ですがそれはどうしてでしょうかう、ねまあ、不幸なな命を減らすすためには致し方がないと思うんですよね、うん、あの皆さんの言うことをお言葉だけでう呑みにして信じてあげたいのは山々なんですけれども、まあ、実際のところそうでない場合も多くて。 多頭飼育崩壊が各所にあったりとかあのどう考えてもこの子は飼われてただろうなみたいな人懐っこい子がその辺をうろうろとしてて保護 し, たもの保護したのはいいんですけどそのまま飼い主が現れなかったりすることもあるのでどうしてもこういう面倒な手続きは踏まえないと飼い主さんとしてはこちらの方としては認められなくなってしまうんですよね。 毎週日曜日に譲渡会を必ずしていきたいなと思っておりますちょっと今のコロナのね数なんかで心配なんですけどその辺りは気をつけながら、はい、みんなあの消毒もきちんとしていただきながらお熱がない方お熱がちょっとでもあると来るのを遠慮していただいて、はい、健康になってから元気になってから来ていただいたらいいかと思います。そのの予定などおはなんでかかるしょうかネコワンライクの 携帯なんかで検索していただくともうその月の譲渡会の予定表なのかを検索することができますのでそちらを見ていただいたらいいかと思いますでこういうあの譲渡会の会場でも1ヶ月の譲渡会の予定表なんかを書いてますのでここですねこういう感じで出してますのでよかったら見ていただいて。 奇数月の最終日曜日にブラックニャンコデーっていうのを考えておりますえブラックニャンデーみたいなそうですそうです<笑>ブラックニャンコデーではい。もう真っ黒の猫ちゃんばかりを集めますのでその中で自分が相性のいい子を選んでいただいたらいいかなと思います恵美子さんが多い、はい、黒猫ちゃんの魅力ってどういうところですか黒猫ちゃんはめちゃくちゃ甘えん坊さんが多いです もう本当に甘えんんぼさんで、うんはい、あのチャトラの子も甘えんぼさん多いんですけど黒猫ちゃんほど甘えんぼさんはいないんじゃないかなと思うぐらい甘えんぼさん多いですそうなんですねはいそれを魅力はやっぱりトライアルしてみてそうですね性格がわかる、はい、いみんなねあの真っ黒なんで目が開いてるか、ね、<笑>閉じてるかもわかんないってよく言われるんですけど飼、はい、えばきっと分かってもらえます、はい、ここに来るー、はい 猫ちゃんたちはどういいっった状況の子がいらっしゃ大体 で, ですね保健所に入っちゃった子とかあとその近辺で自分の家の周りで野良猫ちゃんが産んでしまった子とかどうか保護していただけませんかっていうご相談があったりそういう子たちですね行き場のない子たちを私どもの方でお預かりして里親募集につなげていっておりますので。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 この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしましたまた見てね